はですね、えっとまあ、ちょっと絵を見て話そうっていうところで2種類用意してますで、はいえー、前半1つ目は間違い探しをします、えっと、間違い探しっていうのは、えー、2枚の同じような写真が並べられています両方見比べて違うところを見つけてくださいあのー、間違い探しは言葉で 見つけたものを説明していただくので、もしかしたら名前がわからなかったり、うん、ちょっと正しいあの日本語が違ったりするとその都度あのアドバイスします。はい、ではちょっと練習でね簡単なものから始めますので、一度見てみてください。この料理何かわかりますか？これは天ぷらです、ね。そうです。今右と左の絵の中に 3つの違いがあります。見つけていただきますで、見つけたら説明をしてください。じゃ<音声>のあ今の日本語の答えを言いますね。はい、このお皿の左側の野菜はレンコンコと言いますレンコンは穴がたくさん開いていますね。はい、はいい はい。今おっしゃれた通り、左のレンコンには真ん中に穴が開いていません。左のレンコンの穴は7つですが、右のレンコンの穴は8つあります。っていうのが、まあ、綺麗な文章かなと思います。さあ、今1つ終わりました。2つ目。左のかぼちゃの天ぷらの衣。 は少し多いですとか、えー、真ん中に衣がありますとか、そういう言い方がいいと思います。右側のかぼちゃの天ぷらには、真ん中に衣がありませんとか、そういう言い方がいいと思います。はい、<笑>難しいですね。最後、さあどこでしょう。つゆの量を見てください。量ですかえー<笑><笑> りょうですか。はい、<笑>はい、左の天ぷらのつゆと右の天ぷらのつゆを比べると、右の方が少ないです。はい